チェーちゃんに運転してもらって今はい次の場所へ向かっておりますお願いします頑張りますそうなんかこの間もゴルフコンペの時にチェーちゃんに運転してもらってそう行ってもらい載せて行ってもらいましたはいあその時のあのガラスに入った傷がちょっと今日見れるかもしれません見せません<笑><笑>後でちょっと写真撮って うかな嫉妬。 っとっても別にそれは、うん、まあもう、うん、あっかわいいねみたいなえに<笑>別にさか愛いい人いっぱいおるしさ、うん、可愛いねとかなるけど、うん、別にそれは嫉妬せん、うん、ご飯とか行ってそれなんかいっぱい人がいるところでご飯とか行って、うん、でその場でなんか女の子を優しくしたり、うん、なんかそういうの人で見るにとったらするかもああ、うん な, に眠くなるもん、ね、あ確かに確かに。 ゴルフ帰りはめっちゃあれ、ね、確かに、そりゃそうだ、ね。そういう時は、どうしとる。眠気覚まし法、でもなんかずっと、結構歌ってるかも。ああね、やっぱ声出した方がいい、ね。歌ってるか。あとマジでやばい時、本当にヤバい時あるじゃん。私そうい、ん、う時、うん、は、あの高速とかね、しかに。窓開けるじゃ ん,、うん、大きい声でめっちゃ叫ぶ。<笑><笑>ける もうんうん、でもそれ他の人にさ聞こえるよねやも高速だからかってああ確かにもそうか100キロぐらいで運転しながら窓開けて叫ぶっていうのがおすすめ、うんうんうんうん、<笑>みたいです皆さんぜひやってみてくださいあとあなたはねドリンクとかはかたい何か食べること多いかもんかあね すげ な, <咳>なんか一瞬の効果やったっすねえ助手席は本当に眠くなる、ね、何が嫌だね眠気覚まし一番叫ぶ叫ぶのはおすすめだけどでもね意外と一番いいのは友達とかと電話すること、えー、喋えりながらやっぱ喋ってる方が眠くなる、えー、でもねやっぱゴルフ場の帰りだと途中途中電波悪くなるはあ確かに腕は疲れたみたいですモウ、うん、ちゃん いい話しようよ。いい話しよう。なんかこのためになるなりそうな話。ためにな。たみたいな話。ーー<笑>ちえちゃんもう三歳からずっとゴルフ？それ。うん。ためになんないね。<笑><笑>ずっとゴル大学の時とか一瞬試合に出なくなったでしょ。ええー、それ勉強 集, 集中する。就職活動。ああ。えー、え、就職しようって思った。 じゃアナタ試験受けたからです、ね。あ、そっかそっかそっかそっか。そうですよ、ね。よ、ちいちゃんそうですそうです、ね。オルフよりも大変。うーんで、アイドルの時はどんな感じ？忙しかった。アイドルの時は、え学生でしただって？うん。学、う、校、ん、高校生。高校生も高校高二の終わりか。えー、修学ちょうどね修学旅行行く時期ぐらいに入ったん行 っ, た 行, 行ってない。えー、だからそれ北海道で。 えー、でもねうね中学旅行行ってない行っ、うん、てないなんかねオーストラリアに試合があってえー、かっこいい行かなかったオーストラリアに行った、うん、全然いいやん中学旅行九州だったんだよあそうなん や, やってないけどでもまあきゅ九州って大人になっていくのはいつでもっていうか行けだしねオーストラリア行こうと思えば行けるけどなかなかさねすごいな試合でね るるぐらい結構見つけて4年半へえーえーえーだったね、大変だったもう、まあ、全然さ踊れんくってさだよ、ね、そうマジでね本当にリズム感なくっ て, って、えー、そうそ れ, それがやっぱ苦労したなえー、怒られたら一緒に乗れ、えー、って言からねもうね多分入って1週間ぐらいでお披露目12週間ぐらいでお披露目やったんやけど、えー 時もずっと遅くまでいいちいちでずっとレッスンでもうやばかったな、うん、ええー、11なの ?11 でそうもう一人で同期そうおらんかって11でずっとレッスンで、うん、あれあの時ぐらいかマジで本当にやばさど っ, っちなんだろうね 知ってわかんないから、いい感じなんかね、2ヶ所も上がるとこだ、ね、えでもさ、同い年ぐらいがみんな多かった同い年、うん、ほら楽しそう い, いそうえじめられなかったうん。すごいじゃん全然。ね。いじま、今こんなにいじめられてれ本当だよ、マジで<笑><笑>今こんなにいじめられてんのこんなにいじめられて<笑>いじめる側か<笑>今は 今は真央ちゃんにいじめられてて<笑>だっけねフロントガラスにそうこれ真央ちゃんが殴ったんです<笑>そうだっけ日々入っ 持ってないとそういあんまゴルフの友達と普段遊び行くとかは少ないかもしれないって、うん、絶対なんかさ本当に女子って感じの人が多そう、うん、これぞ女子みたいなえでもなんか嫉妬さっきの嫉妬の話じゃないけど、うんうん、なんか試合出てやっぱ自分よりさ成績いいと自分より賞金もらえるじゃん、うんうん、そうすると嫉妬するかも あの ね, あね<笑> そ, ういうそういうところでねなんか一緒に「あの子は100万円もらってんのにチェア5万円か」みたいな実力だけどそれは嫉妬するよねそうだよねとりあえず拍手はさするけどさクソ、うんうん、って感じ、うん、まあそれはねアイドルもそうじゃないそれないとねアイドルもそうじゃない何、うん、か選抜とかさっていうん、ね, ああね確かに思ったソ そうって思うけど、でもなんか正解がない感じです。まあ、でなんかゴ、うん、ルフだともうさ数字に出るじゃん。うん確かに、もうん、確かに。ちょっとあとちょっとで着くかな。じゃあ着く前に、はいね。じゃあ今後の今後の<笑><笑><笑>すごい今ね、まい、日光がね、太陽がね、<笑>顔を出してきてすごいライトアップされてるんですけど。はい 今後の千恵ちゃんのゴルフ、まあお互いのね、ねゴルフこれからのね、もこれからゴルフの目標っていうのは、まずは、もな、ねねねねねねねうんか来週からさ台湾のキャプテン、台湾で新人選手選んで、今年もアメリカ行ってたのが、うん、来年も行く予定だから、そ、う、れ、ん、も頑張って、うん、でまあ日本のプロテストも頑張って、ね、はい。うん でたくさん陰性でき残して稼ぎたい稼ぎたいって今テレプで大きく出ましたやっぱさ仕事だから ね, かねそうだよね稼がないと ね, とね遊びじゃない趣味になっちゃうね確かに確かにですね、えー応援しましはい、お願いします宮崎知恵プロ知恵です赤信号ですと<笑>ねえさすがに、ねうん、まおちゃんはどうなんですかまお、うん、はですねだってなんか てる東京来てからマジで行く機会がそう、ね、多くなったかな、うん、でもやっぱゴルフの仕事全然まだしてないからそうなのなんかさ、うん、結構新潟とか行ってなかったあまあそう YouTube とかが多いけど、うん、でもなんまだまだ全然だからなんかさ定期的にこう決まったお仕事っていうのがないから でもね、うん、もちろ、うんさ、うん、ティーチングをね来年2023年の目標はティーチングをとって教えてまあ何かテレビとかさ、うん、なんか自分の番組持っとる人とか多いやん、うんまあ、自分の番組とは言うんけどさそういうティーチングに、まあんね、そうそう 多分仕事の幅とかも増える増えればなって思うから頑張ろうかな、うん、みたいないいと思う、ね、でもねもっとねじゃあ真ちゃんマジでねこんななんか可愛いキャラだってあ可いいんだけどもっと本当は面白いから知ってほしいみんなに<笑>いややばいやば い, いや本当と素は結構やばいぐらい面白いもうなんか 素, 素やからなアイドルじゃなくて芸能さんなんじゃないかって思うぐらい素やからな<笑> でも本当に面白いです山本さん。ジェ ち, ちゃん面白いんですよ。私は可愛い系なんです今。いません<笑>もうもう遅いもう遅い遅い遅い。私私可愛い系の素人していただいてるんだ<笑>なかなかそんなねやっぱねみんなには見せない姿なんですっていうねもうねかちょっと隠しながらねこの可愛さでにして愛してこのキャラ顔見て。<笑><笑>顔はもちろん可愛いね。ぱって見せちゃうとさ。 そうね、持たないとう<笑>これからは 徐, 々徐々に徐々に徐々に徐々に徐 々, に徐々に上げていこうかなってう思っておりますということで2023年の目標はゴルフ2人とも頑張ります<笑>頑張りますはいゴルフ人口いっぱいなんか増えてきてるイメージだか多いよ ね, 多いよね練習場とかさ普通に1時間待つとかあるよ ね, ねはそう そそそうそうそう年が幅広い感じがするとにいくらいいいいいたた、うん、ですすねねねごごインスタとか、ねすごいもね、ははいはいはい、<笑>さらずアトトレッ着きました、ね、<笑>とりあえず大掛かりな撮影はできないんで。<笑>はい あのー、スイーツ食べて帰る感じで。スイーツ食べたいと思います。はい、行きましょう。ゴー。あ、美味しそう。じゃ、ごきま。抹茶、抹茶美味しそう。これ、それ。この、セランピケか抹茶。抹茶、茶、この入ってみたい。い茶、そう。 遠いしいです。 アイス、ジェラート、塩キャラメルダークチョコ、ピスタチオ、バニ ラ, ト, ル ラ, <笑> ト, ルラトリプラ何トリプル、ね、初音良すぎてそうだね、良すぎた、ちょっと分かんなかった完璧だわレ<笑>ープレープ<笑>い る, いるあなんか、あれ、なんか<笑>学校の時そんな感じだったかもしれない<笑>そのその単語だけ聞くやつ そのタイプりました。まあ今日はちょっとゴルフして、まあ二人仲がいいということで、はい、まあちょっとこういうね帰りアウトレット行きたいなってあれだったんで<笑>寄って甘いもの食べて帰るという、はい。幸、は、せ、い、<笑>ですね。動画でございましたあまあま。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんどうでしたか。普段こんな感じのお二人です。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。 だぜひね二人でね集また回りたいなって思うのでそうですねいろんな勝負とかしたいそうね勝負したいな今日勝負結局つかんでくったそ う, そうバーディー取ったら勝ちってだったけどててうだうそう二人とも取れずに終わっちゃったので次はまたなんか新しい勝負を仕掛けて頑張りたいと思いますぜひ、はい、またお願いしま す, しますありがとうございましたなんかねしてほしい企画あったら欲しいですね。 おいしいですよね<笑>。<笑>